えー、すいません、えっと。こちらから Zoom で参加している方にご案内をします、えー。発表前にこちらの Zoom の操作を練習しましょう。質疑で Zoom の挙手を使います。Zoom、えー、画面の下の参加者アイコンから挙手ができますので、操作になれるため挙手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。それではあの手を下ろしてください。 こちらのトーク中は、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。えー、ぜひ書いていただいて盛り上げてください。お願いします。また、YouTube で見ている方に連絡があります。この部屋のハッシュタグは、pyconjp 番号2番になっています。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。では、もう少々お待ちください。 Thank <laughs> you. ではそろそろ始めていきたいと思います、はい、それではこれから中林陽介さんの発表を始めますタイトルは紹介デコレーター実用的なデコレーターを理解しようです発表時間は質疑を含んで15分です発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきますそれではお願いしますはい私の名前は中林陽介です 発表のタイトルは紹介デコレーター、実用的なデコレーターを理解しようです。発 表, あ発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。えー、マイクの調子も大丈夫そうです、えー。それでは中林さん、画面共有をお願いします。 はい、大丈夫です。はい、共有良さそうです。 えー、っとあともう少しだけ時間がありますので、あの時間ぴったりから始めたいと思いますので、申し訳ないですが、もう少々お待ちください。 それでは時間になりました、えー、それでは中林洋介さんを拍手でお迎えくださいお願いいたしますはい、ご紹介ありがとうございます紹介デコレーター実用的なデコレーターを理解しようというタイトルで発表させていただきますえっ、ー、と目次なんですけれどもえっ、ー、とこのようになっております一番のメインはデコレーターの文法と実例の明示になりますまずは自己紹介ですが名前は中林洋介と申します 青森出身です。Python 歴は本気で勉強してたのがこの2ヶ月くらい、だらだらと3年くらいやってます。趣味は以下のようになっております。過去の職歴も以下のようになっております。結構エンジニアとしていろいろ何でもやるようなことをやってきました。今日の目標設定なんですけれども、ここに見えている、えーとですね、関数の中に関数があって、その中にさらに関数があるというような、ちょっとネストが深い 面倒くさい関数をまず理解して動作がわかるようになっていただければと思いますまあ、いきなりこれは難しいのでシンプルなデコレーターの構造を確認して理解を確認してこのようにデコレーターが引数を取る場合ですね内側でクロージャーを利用しているんですけれどもそこも理解できるようになっていただきたいと思いますそしてデコレーターの利用例を確認したいと思います早速文法に行きたいと思います えー、とこのシンプルなデコレーターは皆さんご覧になったことあると思います。1行目でまず、マイデコという形でデコレーターを記述します。2行目で、えー、とマイデコにアットマークをつけて、シンタックスシュガーの公文を書いて、その下にファンクという形で関数を書くと。そうすると、ファンクがマイデコでデコレートされますで。この直後にファンク .name と確認すると、 ファンクと宣言したはずなんですけれども、その関数の名前がラッパーに変わってしまいました。で、そこでファンクを書くと実行すると、実はラッパーに書いた内容が実行されていると。before print before e x e c で関数ファンクが実行されて、after e x e c となっていると思います。ファンクがラッパーでデコレートされているという例です。次は、アットマークを使わない気法もあります。こ, こちらは、 えー、と1行目まで同じで2行目でアットマークを使わず関数を宣言しちゃいます。その後にファンクの名前を見るとファンク、まだファンクですね。で4行目、ファンクイコールマイデコ、ファンカッコファンクカッコ閉じとすると、ここでやっとラッパーに名前が変わりまして、同じくファンクカッコカッコとするとデコレータ内容が走ってます。えっ、ー、とですね、1行目はこのマイデコというのは共通なんですけれども、 えー、と左と右、アットマークを使う、使わないの表記は、あ結局は結論は同じなんですけれども、えー、と右側の2行、三四行目っていうのは、おあ2、三四行目っていうのをアットマークを使ったマイデコっていう、左の2行目で一気にやっちゃってるっていうことなんですね。ポイントとしては、えー、と左側の緑のボックス、アットマークデコ。 というような書き方をする と,、えー、と、宣言したファンクがラッパーに置き換わってしまいます。名前が置き換わってしまいますとで。ファンク、XY のように何か引数を入れて実行すると、ファンクの、えー、実体はもうラッパーなので、えー、と実質ラッパー、XY を実行しているのと同じになります。まあ、同じですので、実質同じなん で, すですので、ファンクが実行される前に、プリントビフォー、プリントアフターという形で、 まあ、何か付け足されてデコレートされているということです。ここで1つ少し少し、えー、とラップスっていうのを紹介します、えーと。先ほどデコレートされちゃうと名前がラッパーに変わってしまうというのがあったと思います。これはこれでいいんですけれども、実はこあ今見えてる例です と,、えー、と、マイデコがあって関数が定義されてアドっていうのがあると思います。アドをデコレートしているので、 アドの名前を見たらアドが出てきてほしいんですね。そうすること、そうするためにラップスっていうので、一旦ファンクをカッコで閉じちゃいます。そうすることで、関数の名前を確認すると、4行目、アドが出てきますと。こうすることで、どの関数がデコレートされているのかっていうのは分かりやすくなります。これは、後々デバッグとかで役に立つそうです。実際 実務でやったことがないので分からないんですけど、そうだそうです。続けてクロージャーの説明も先にしてしまいます。1行目でカウンターという関数の中にインクリメントという関数がありますと。これはクロージャーの典型例だと思うんですけども、カウンターを実装していました。2行目でカウンター1イコールカウンター括弧括弧とすると、内側のインクリメントがリターンで返ってきますと。 そ こ, こで、名前を確認するとやはりインンクリメント で, したでこのインクリメント1は関数なので、そ の, いそのインカウンター1を実行すると、まあ、1が返ってきました。これはカウンターの中でカウントイコール0というのを宣言して、さらに内側のインクリメントでノンローカルカウントを記述してあげてカウント1としています、ね。で、リターンカウント。ということで、0プラス1で1が返ってきま でもう一度4行目でカウンター1をもう一回実行すると1プラス、さらに1、さらにプラス1されて2が返ってきてるっていうことですね。で、これはインクリメントがあ変数、カウントを束縛しているっていうような表現を本ではよくするんですけれども、えっ、ー、とですね、ここで、まあこれはそうなんですが、さらにこんなことできないかなってクエスチョンとして、今回はカウント、 という変数を矢印の場所で定義していますけれども、これをもっと外側、つまりカウンターの外、またはまあデコレーターの引数として受け取れないかと考えてみると、実は受け取れます。これが次のページのデコレーター自身が引数を受け取る場合になります。これが一応今日のゴールの1個目ですね。ちょっと長いんですけれども、ちょっと理解をしてほしいです。まずは えー、と2行目で d ゼロゼ0 0 1でここで Z イコール99という値を、えー、引数を与えてますとでいろいろ デ, デコレートを書いてさら一番内側にラッパーが存在して、まあ、引数 あ, のある関数を受け取ってそれをラッピングするんだなということになるんですけれども実際に動作を見てみると右側に進ん で,、えーとですね、ラインライン3行目 ファンクションを定義して ID という引数を取りますと、でそれを ID にプラス1して ID を返す。これだけの関数をデコレートしますと。すると、これを実行すると、あの 赤, 赤い縦矢印棒があると思うんですけど、そこのプリント、プリント、プリントっていうのがあるんですけど、そこは全部実行されて、えー、とラッパーの手前まで実行されました。で、次にファンクション、これを実行すると、まあ、beforeexec99、z は99なので、 まあ、ラッパーの中でも Z っていうのは見えてますとで。カウンターですね、先ほどのデコレーターと一緒であ、えーと、先ほどの、先ほどと同じカウント、外側で定義したカウントに位置されていますとで。関数自体が V イコールホゲというところで ID イコール Z という形で与えていて、ID イコール Z なんで、ここで ID に99が入るんです。 で99にプラス1されて、リターン、が ID が返ってきて100だと。つまり、何が言いたいかっていうと、デコレーターの引数として与えた99、こ れ, にこれを一番深い内側のホゲというところ、まあ、要はファンクション、デコレートしたファンクションにも与えて、その内側で操作できてるよってことなんですね。これが一応、よく実務でも使われるデコレーターで、引数を、デコレーター自身が引数を取って、どう動いてるのかということの基本だと思います。 で実例に進んでいきますフラスクのルーティングでよくあの デ, コレートはデコレーターは使われています。今ここで簡単なブログシステムを想定します。でそこでログイン後に記事を投稿できたり編集できたり削除できるシステムを考えています。192168で5000番のところでスラッシュをここでブラウザを打つと記事一覧が返ってきます。 でそこで新規投稿ボタンを押すと、えー、と5000すらエントリーズすらニューというような API が押されて、新規投稿ができるようなタイトル、本文というのが、という HTML が返されてくると。これを実際、内側のソースコードではどうなっているのかというと、えー、とみ右側ですね、31行目で、エントリーズすらニューで、メソッドがゲット。で、もしも通信、えっ、ー、と、 リクエストが来たら、ニューエントリーという関数を実行しなさいというような記述がされています。一応これが引、えー、とルーティング で, でして、要は、えー、デコレーターで引数を受け取って、そ の, その引数、期待しているエントリーズすらニューであれば関数を実行しなさいとなっています。もう一つ例があって、今度は記事がたくさん。 投稿されているとして、3番目の記事を見たいというときですね。そうするときに、エントリー s すら3みたいな感じ で,、えー、とブラウザで、ブラウザで URL を叩くと思うんですけども、そうすると今度はソースコード側でエ、えーとエ、エントリー .root、えー、エントリー s すら in と id みたいな感じで、この3という数字を id で受け取ります。で、メソッドは get だと。 ID が渡されてゲットであるならば、show エントリーの ID というのを引数で取って、小エントリーを実行しなさいと言われてますね。ここで、1マーククエリが叩かれて、ID が3番の記事がデータベースから読み込まれて、その情報が返ってきて、レンダーテンプレートでえー記事ごと返っていくと。こういう動作をしてます。さらに、 応用例としては2つ以上のデコレーターがある場合もよくあると思います。この場合は、えーとですね、順序構造があるというのを覚えておいてください。えー、と2行目 で,、えーとですね、デコ3、z イコール3。あ ま, ずまず関数がフ ァ, ンファンクションがあって、その外側にデコ3、z イコール3。その外側にデコ3イコール z イコール4。とい う, う2段階、2連発でデコレーターが入っている場合。この場合は まずファンクションに使い内側のデコレーターが先に実行されます。その後その外側のデコレーターが実行されます。で順序向上構造があるので注意です。これを利用してログイン認証というのがフラスクではされています。先ほどと同じ例なんですけれども、えー、と記事を投稿しようとしてエントリーズすらニューに、えー、とアクセスするんですけれども、これってログインしてないとこの機能は使わせませんよっていうのが。 えー、とログイン認証機能で、アットマークログインリクワイアードっていうのを、デコレーターの一番最初に実行される一発目のデコレーターに書いておきます。こうすると、まずログインできてなきゃ、この関数自体は動かしません、動けませんと。実際にはセッション情報を確かめに行って、セッション内にログインしているかどうかをえと確認するところがあって、要はディクショナリー型なんですけれども、それのキーバリュー キーを確認して、バリューが合ってるかどうか、合ってないなら、えー、と何もしないというよりは、リダイレクトであのトップ画面に戻れみたいな感じでかい、えーと、ソースコードは書いてます。ま と, まとめです、えーと。全く同じスライドで申し訳ないんですけれども、デコレーターっていうのは、えー、デコレーター主体た、デコレート対象の関数をただラッパーで読み替えています。 ただそれだけだと思ってください。次に、デコレーター自身が引数を受け取る場合もあります。この場合は、z イコール99というのが、この関数のところ、すべての場所で読めて、さらにラッパーの中にも入れて、えー、デコレーター対象の関数の中でも使えるということを覚えておいてください。次に、2つ以上のデコレーターがある場合は、内側から先。 外側が後という順序構造があるのも覚えておいてください。ご視聴ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。えっ、ー、とまだ時間が余っているのでこれから質疑の時間を設けたいと思います。えー、何か質問がある方はえっ、ー、と先ほどの Zoom の挙手挙手の機能でえっ、ー、と挙手をお願いします。えまたチャットの方に書いていただいても大丈夫です。では質問のある方お願いします。 質問がないようなので、そうですね、追加情報として今お願いします、今、はい、参考文献も載せておきました。キーターのとても良い記事も載せておきました。あと、そうですね、もう1つなんですけど、パイコンのパイコン u s の動画もかなり参考にしています。なので、勉強する環境はとても整っていますので、p パイコン u s の YouTube 動画を見るっていうのもとてもいいと思います。ハードル、ちょっと英語なので上がるかもしれないんですけれども、 どまずパイコン US の動画見て勉強してください。はい、ありがとうございます。ともうちょっと時間あるんですけど、その何か他に宣伝ですとか何かあ り, ありましたらぜひぜひ。そうですね。まあ今ここで出てる Python 実践入門っていうのがえっ、ー、ととてもわかりやすかったし、えっ、ー、と情報量が多いのでこれはおすすめです。皆さん買ってみてください。なるほど。 この一番上の Python 実践入門っていうのがあの、まあ、わ, わりと分かりやすいというか、そういう感じなんですね。はい、なんか書いてますね。でこれあのネストってどの程度が実用的だと思いますか ?3 個入ったらもう十分だと思います。さ4つとかはもう、えー、と多すぎだと思うので3段、3段つなげるので十分だと思います。むしろ3段やりなんとかやってくれと思っちゃいます。 質問拾っていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと、それではあのちょうど時間になりましたので、これでトークをあの終わりたいと思います。それでは発表ありがとうございました。えー、したスピーカーの方に拍手であの、ね、もう一度お願いします。